大島和夫です、えー、今日はですね、優しい日光をつくる、その中の高齢者福祉、障害者福祉の充実について話をさせていただきたいと思います。この中には、買い物困難地域における利便性の向上、それからハード・ソフト面でのバリアフリーを推進、障害者就労支援の拡充、オアシス支援事業の継続。 えそして、えー、高齢者運転免許証自主返納支援制度の拡充、えー、高齢者安全装置搭載車購入費補助制度の創設というのを掲げさせていただきました。えー、高齢者の免許返納これは後ほどお話をさせていただく市営バスの利用促進まあ、無料化高齢者の無料化というところもちょっと絡んでくるんですが、えー、高齢者の運転 免許返納、い、まあ、いろんな悲しい事故があります私の知人も亡くなった方もいるんですね、まあ、引いた方も引かれた方も非常に悲しい状況になります今現行はバスタクシー券助成金を1万10001回のみの支給になってるんですけども、まあ、これをまあ約3倍の初年度は3万円に引き上げてはどうかそして2年目から5年目これを 毎年1万円ずつは継続的に出していくというふうにしてみてはどうかと思います。返、まあ、しやすい環境を作るというのが一つ、それから同時に高齢者の皆様が、まあ、今安全装置がついていない車から安全装置をついている車に買い替えるときに、まあ、今はあの軽自動車とかにはついているというんですけども、結構料金も上がっているというふうに聞きます。まあ、買い替えを促進する、もしくは事故を防止する、これが一番大切ですけども、そういう意味で、 乗り換え時に一定の補助をするという制度を作ってみてはどうか、すべては悲しい事故を減らすためがのが目的であります、そういう意味で、この高齢者運転免許等返納、自主返納、隣のルマでは、返納者に市内のバスを無料にしたところ、約200人近い返納者が出たということであります。こののバスの利用促進については 高齢者のバスの料金無料化については、次回、えー、続けてお話をさせていただきたいと思います。えー、高齢者福祉、障害者福祉の充実、えー、強い日光づくりを推進することによって、しっかりと続けていくことが大切だと思います。